kng 日本テレビ系が4月15日に放送され5月13日に最終回を迎えること翌週20日の20時から特番を放送することが明らかになった。金プリからは5月22日をもって平野史洋26、岸優太27、神宮寺裕太25が脱退。 平野と神宮寺は同日に主演映画のプロモーションを残す騎士は今週ジャニーズ事務所からも退除し、以降は長瀬連24と高橋海人24の二人組ユニットとなって活動を続ける。4月15日の番組後半でマックの劇団一人46がキンプルをご覧の皆さんにお知らせがあります。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 ここが集大成の少年場だと思って、火事場のクソ力をここでぶつけて、最後バチッと決めたいですね、と意気込みをつゆわにしていた。3月の段階では継続の方針を示していた日テレ上層部ですがやはり難しいと判断したんでしょう。ね、制作会社関係者。 近く、番組を終了する予定はない、という声明から、急転直下の打ち切りへ3月3日、4月改編説明会を行ったコンテンツ戦略局編成部長は、現状において番組を終了する予定はない、とし、番組名やロゴの変更、5人体制ラストの演出などにおいても、引き続き考えていきますが、改編の予定においてはない、と説明していた。 春の改編では終わらせなかったものの5人から2人になるタイミングで終了することになりましたが以前から現場からは2人で続けるのは不可能と悲鳴のような声が上がっていたと言いますから、ね。ただ、日テレ上層部としてはジャニーズ事務所との関係も考慮し、終わらせるという判断がなかなかできなかったのではないでしょうか。しかし、冷静に考えて今まで通りの番組は作れない。 ジャニーズサイドとの話し合いなどもあり、3人の脱退のタイミングで終了という結論に至ったのではないでしょうか。全能。四角、キンプル。終了で何は男子シフトがさらに超加速キンプル。終了の発表にキンプリファンからは、キンプルも終了しちゃうし近づいてくるとより寂しくなってくるよ、からめっちゃ寂しいよ、お。 五人いるからこそ成り立つ楽しいキンプルだし一時間枠を二人で続ける困難を思うと納得せざるを得ない。といったコメントが寄せられている。芸能プロ関係者が話す。三人の脱退やキンプル。終了を前に聞こえてくるのが今まで以上に何わ男子シフトが猛烈に加速していくということ。以前から藤島ジュリー稽子社長は何わ男子が特にお気に入りで、 彼らをもうプッシュしていましたからね。四角金プリ推しだったジュリー社長が何わ男子に乗り換えたわけ。何わ男子は2021年11月の CD デビュー前から冠レギュラー番組を持ち、メンバー全員で出演するドラマもあったほど、CD デビュー時にはネ h k を含めた全曲の番組に出演。 数々の雑誌の表紙やグラビアを飾ったほか、大手コンビニローソンでデビューキャンペーンが始まり、コラボ商品が発売されるなど、事務所総出のプロモーションを展開したことも記憶に新しい。2022年11月の週刊文春 文芸春秋では、ジュリー氏だけではなく、娘で直期社長だと目されている A さんも何わ男子がお気に入りで、特に道江春秋、をしているとも報じていた。そもそもジュリー氏は金プリをプッシュしていた、ものの平野さ三騎士さん神宮寺さんはジャニー北川氏去年87の意思を尊重し海外での活動にこだわった。結果、 退場に至るわけですが、ジュリー氏にしてみれば、三人に裏切られたという思いもあったのかもしれません。そういった事情もあり、金プリからなにわ男子を、体制に変わったとも囁かれています。事務所に残る長瀬さんと高橋さんは引き続きプッシュしていくようですが、5月23日以降、二人は俳優業をメインにしていくと見られています。変わって、 何わ男子を今まで以上にガンガン売っていくことになると聞こえてきています。全能。四角、24時間テレビ、キンプル。の後番組、富士 VS、魂の後釜も何わ男子キンプリはメンバーそれぞれがドラマや CM、バラエティ番組で出演。2021年8月の、24時間テレビ、日本テレビ系。 では、メインパーソナリティを務め上げるなど、大きな仕事も任されるグループへと成長を遂げつつあった。また、騎士は、ザ・鉄腕・ダッシュ、鉄腕・ダッシュ、日本テレビ系や、VS ・魂・富士テレビ系で活躍するなど、ジャニーズファンからも愛される存在だ。 それが5月23日以降は日テレと富士を中心に民放各局が金プリから何わ男子シフトへと一斉に切り替えることになるともっぱらです。今年の24時間テレビのメインパーソナリティも何わ男子が務めることが発表されましたよね。前での芸能プロ関係者。4月17日や嵐の桜井賞。 41が出演するニュースゼロ日本テレビ系で今年の24時間テレビを何わ男子が務めることが発表され桜井は彼らには8月の放送までじっくり向き合ってほしいとエールを送ったさらにキンプルと同じ枠になるかはわからないものの何わ男子の冠番組が日テレで始まるという話も出ているという 鉄腕ダッシュ、もうすでになにわ男子の大橋和也さん2 5五藤原丈一郎27大西流星さん21たちが出演しています。から5月23日以降は彼らの出番が増えていくのでしょう。ね。そして日テレだけではありません。富士でもなにわ男子が幅を利かせることになるようです。岸さんが秋に退場しますが、 早ければ5月の脱退のタイミングで VS 魂から抜ける可能性もあり、後釜になにわ男子のメンバーが加入するという噂もあるといいます。人従事さんがマックを務めてきた特番、名所から一番近い家、テレビ朝日系ももしかしたらなにわ男子のメンバーが引き継ぐことになるなんてこともあるかもしれません。全道資格金プリファンからの反発は必死だが、 脱退する三人に代わって、何わ男子を露骨にプッシュすれば、金プリファンからの反発は必死だろう。ただ芸能プロダクションとしては俳優業を重視する長瀬さんと高橋さんに代わってコンサートツアーの動員やグズ売り上げが見込めるグループを売っていきたいというのが本音ですし営業戦略上は正しい姿勢ではありますから、ね。 確かにあまりにも露骨だと、社長母娘の個人的な好みも乗っかっていることもあり、ファンの反発を招いてしまいますから、時期などにも配慮しつつ、何わ男子を押し出していくことになるのではないでしょうか。どう ?5 人の金プリが終演を迎えるとともに、何わ男子が一気にスターダムにのし上がることになるのだろうか 近く、全く楽しそうじゃない。平野市用×岸ユータ×神宮寺ユータ。面白自転車で渋い顔が大反響。機機限が悪いの。かしら5月20日に特番の放送が決まったキンプル。だが4月15日の番組公式ツイッターでは一体どんな内容になるのか。疑問符交互期待。まだ何にも収録してませんと綴っており収録はこれから行われるようだ。